普通だとこのし花が終わったら花を全部こう積 む, 積むんですよね、はい、それを切るんだけど枝芽がないところで切っちゃうと芽吹かなくなっちゃうので、うん、ここの枝がなくなるとここが吹くかっていうと吹くんだけどもこの眠ってる芽が起きるには他にたくさん芽があると眠ったままになっちゃうんですよ。なんでこの芽を確認してからこう剪定をするんだけどこの状況だと多分なかなか芽があるかないかが この小っちゃいののいいがあるんだけどよくわからないので、うん、普通これを剪定しようとしたらこの花芽が全部見終わって花柄を摘んでもうちょっとすると芽が動いてくるんですよでこれ実際に動いて芽があるのを確認して芽がああるる2つぐらいでこう剪定してあげる3月半ばぐらいになるともう今度枝芽がチクチクチクチクこうよくわかるようになってくるんでそしたら切ってあげる。 これはねお正月用の梅の作り方なのでその年に伸びた枝を長くこう留めてたくさ枝を花芽をつけて売りやすくしてる作り方なので、うん、後でちょっと困っちゃうんですよ。これを例えばこことここに芽があったとしてこうやって切るんですけど来年ここから芽が出るじゃないですか出た芽も楓とかモミジみたいに2芽とか2葉ぐらいで伸びたのを切っちゃうんですよ。してあげると もうここで芽が止められちゃってるので埋めて必ず先端には芽を残すんですね潰れた芽がなくなるのでただどうしてもこういうんだとバサッバサッとちょっと大きくなっていっちゃうのでこれを再生する方法としては目を一切なくす、はい、どっかに芽を残しておくとその芽だけが出ちゃって木がね横着してね新しい芽を吹かさないんですよなので。 こういうふういに、ね、芽を、ね、一旦、ね、全部なくしてしてまうそうすると従来もう準備されてた芽がなくなっちゃうので慌ててこういういとここころでで眠ってた芽が一生懸命起すすんです<笑>でこれってね春先直前よりはねまあできるだけ早めにやった方がいいので花見終わったらすぐにもし孵化するなら再生するならねで根もこの時期だったらホームセンターとかで買う木っていうのはこういう。 タイプででできてるんですけどさっきうちでこういうふうに鉢に入るようなように小さく原木の時に切るんですよっていう切り方をまずしてないです普通のこういうホームセンターとかで売ってるようなやつはねなのでこれは意外とそこにないけど長いじゃないですかこれをこういうふうにした時にここまで使ってもいいんですけどもしかしたらここ点じゃみたいに削ってここでだけでこう作って遊んでみたいとか、うん、そういうふうにしたい場合なんかは。 頭をこう潰したときに、ね、もうこのタイプってよくあの安く売店で売ってるじゃないですか。うん これをね、自然の時期にこうやって花見するのもいい逆に花芽を玄関とか家の中で入れちゃって少し早めの花見をしちゃってでその花芽終わった時の今頃もう家の中に入れてけば今頃もう終わっちゃってるんで今頃っていうのは2月の中2月の ?2 月の頭には普段なら2月の頭上旬に咲く花なんですけど暮れにお正月に花見をしちゃったとか、うんうん、少しあの家の中でリビングの こ, こに置いたりダイニングのところに置いて花見をしながら花が終わったのを今俺やるとかね普通花が自然で終わってからやるんだとちょっと遅いかなま あ, あの眠ってる目をね起こす時間がちょっと欲しいんですよ目が吹く直前にやるとちょっと目吹きが終わる一番いいのは冬今時期にもう関係なくやっちゃうのが一番いいんですけどまあ例えばこういうふうにしてこれを。 もっと小さくしたい場合は、さっき言ったみたいに取ってしまうまあこれですごい取っちゃったように見えるんだけど、意外とこうやってこ根は残ってるんですよ、はい、根を短くしただけで、根の先端というのはちゃんと一本一本残っているので、ここから水を吸うんですよ、うん、これがね10センチ長くても同じなんでそこの10センチ先からしか吸わないんでな <笑>まあこれはやってもやんなくてもいいんだけど例えばこういう風にしてここをね将来削ったとするじゃないですかこれ今は削らなくてもいいんですよ、うんまあ、仮にここをこう削ったとすればこういうちょっとちっちゃいこうい、ん、うでこの時ならこれができる。 ちょょ、っっと今度は商品チックになったでしょさっきのいかにも売店で売ってるお正月用の梅がこういう風に作り変えることも可能。なるほどでみんなあのよく売ってる湯治梅だとか大阪月だとか種類ものの園芸店で売ってる梅は盆栽にしづらいって確かに作りづらさで言ったらバイなんかに比べると作りづらいんだけども、うん、みんなできないと思ってる人もいるんですよ。でも全然ね、春の切り込み方と あの持ち込み方で当時倍だとかいう花付きがやたらいい品種のものでも、うん、ちゃんと小枝ができるし、盆栽になるんですよ。どうしても松竹梅用みたいなやつで買った。こういうこういう目ね、うん。こういう状態で売店で皆さん買われて、こっからこの作業をやることができないので、うん、こっから先枝を作っていっちゃうんで、コンパクトな盆栽に仕立て上げられない。うん 切り込み方もわかんないから、2、3年するとバサバサバサっとでかくなる。だけど、ちゃんとまあここまで小さくするしないは別として、切り込み方をが分かっていて、再生の仕方が分かってれば、うん、きちんとした盆栽にどんな種類でもなる。こういうふうにあの。この間買ってもらったやつもこういうふうに。<笑><笑>やめっちゃ勉強になりました。あまあもし自分でやる勇気なかったら持ってきてくれれば。<笑><笑> こういうのも面白いでしょ、うんうん、あのこれなら畑はなかなかうことがないかもしれないけどこれならねできますもん ね, そうねこういうねまあこれなんかもこういう畑のこういう技術の応用なんで、まあ、ちょっとしたところで扱ってるから買、うん、ってる人多いんですよ、ね あ, のまあ。 ホームセンターとかで買った梅を盆栽に仕立て直すみたいな意味合いのやつでやって、うん、でまあ、この技術がどこから来るかっていうとこっから来るんですみたい な, なこっちやる機会ないけどこれならいくらでもやる機会がね<笑>なで今ちょうど花で売っててホームセンターとかでいろんな品種もので気に入った花があったら八重でも赤でも白でも一重でもその花のやつを買ってきてこういう風にすれば ある程度で花だけ落として積んでるっていう作業をしから、ね、基本的にそのサイズで維持していくにはそれでいいんだけどもでもなかなか盆栽で梅なんかで古い木だったりするとそこそこ値段良かったりするじゃないですか で, す、ね、でもホームセンターとかで売ってるこういうのってこの木だって普通に売店で1500円とか2000円で売ってる木だから、うん、そういうのを買ってきてこういうことすればまあもちろんねリスクはあるよ。 あ<笑>あの目が出ない時もあるそうですね、うん。あるんだけどとか思ったような芽の吹き方もしない時もあるんだけど、うん、それは生き物を扱ってる以上必ずあることで で,、ね、でここまでやれるやったから枯れることもあるんだけども、うん、こういうことをするのは逆にこのタイミングしかないくれぐれも自己責任で<笑><笑>しますあの真似してやったから枯れたっつっても苦情言われても苦情言われても、うん、困りますと。うん 家でこれやってねたまにあるけどほぼほぼ枯れることはあんまりないなるほど。でこのお仕事をしたから枯れたっていうよりもこの後の実後管理が悪くて枯れることにあるけど、えー、あの乾かしすぎちゃったとかそういうことはあるけど、うん、でもこういうことはね面白いですよ。で、うん、今ちょっとこうやって削るここを削ればねってやったけど、うん、実際にはここ削らずに1年ぐらいしてから削ってもいいし、うん、もっと丁寧に最初にきれいに削っちゃって最初からもう。 皮を剥いちゃって、枯らすようにして。こうやって削っちゃう、もう絶対目、目吹かないじゃないですか。そうすると、ここが好きなところをこう枯らしてってあげるっていうかね、逆にね、うんうんうんうん、生かすんじゃなく。好きなところを枯らしてあげる。今この点、こ, こだけをこうやったけど、もしかしたら、こっちの方までこう。さ、う、ば、んうん、きみたいにしたいんだったら、ね、今なら皮は柔らかいじゃないですか。まあ、こういうふうにしちゃっといて。 まあ、芯が枯れてその後、彫刻を、ね、もう一回きちんとし直してちょっとこうさばのような木にね、はい、するとか、まあ、そ, ういうそういうこともできますね。できるとうんまあ、もちろん今は削らずにさっきのこの辺から出た芽を使ってもいいので、うん、その辺はまあ自由なんですけどね、うんまあ、こういうお遊びの仕方ができるのでありますでホームセンターで買った梅も盆栽にできます作り替えるという。はい の品種の梅はないです。多少のでき方の違いはあるともこの品種は盆栽にならないよっていう梅はないのでどんなやつでもでもじゃあぜひお試しあげてて<笑>まだ、あ、<笑>上手にできるかどうかはあの自分の<笑><笑> や, や, りやり方次第なので<笑>あとは木に木に聞いてくださいってところが結構盆栽があるのでね まあ、その辺なんとも言えないですけどこういうふうにやること自体の遊びがね盆栽楽しいの で,、うん、でうまくいったらなおさらハッピーとそういう感じですかね。<笑>